スマップ解散騒動の舞台裏小説でキング・アンネスファン暴走に白写何は男子のファンもマジでやめてほしいと怒りあらわにご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございますあの日に僕は放送作家として終わった 放送作家鈴木よさむ氏が執筆した小説2016万118が12月9日発売の文芸春秋2023年1月号文芸春秋と文芸春秋電子版同様化公開に掲載された。 これは2016年に起きたスマップ解散騒動について本人たちが冠無理番組スマップ非系クラスマップ富士テレビ系の生放送で公開謝罪した際の舞台裏を小説にしたものだという。 当てはまりすぎるけれど、あくまで小説のスマスマ裏話、小説という形ですが、明らかにスマップ5人だとわかる名前で公開謝罪の経緯が細かく描写されています。その小説によると、解散説が出て心配しているファンに向け、メンバーの生の声で解散はないと伝えるため、鈴木氏は無難な内容にしようとしたとあります。 ただ、鈴木氏やメンバーの意思ではない言葉も言わせなければならなかったようです。瞬く間にこの小説に対して、スマップのファンからは賛否が飛び交うことに、6年以上前のことで本人たちが沈黙を貫いてきた中、なぜメンバーでもない人が勝手に暴露するの という疑問の声やスマップのリーダーだった中井正宏、50、が11月中旬より体調不良で活動休止に入っているため、なぜこのタイミングでと心配の声が上がっている。スマップへの公開謝罪では事務所に残る木村拓也、50、が持ち上げられ、離れようとした4人の表情が怖ばっていたことなどから、事務所に言わされている。 と、憶測が流れたが、小説は、それを裏付けるような内容だ。そして、スマップになぞられたこの小説は、とあるところで、波紋が広がっている、と話すのはアイドル誌の記者。つい先日世間に衝撃の発したキング、リンチェの脱退騒動ですで、ね、す。平野志陽さん、25、岸ユ太タさん、27、神宮寺ユ太タさん。 25の3人が脱退し退場するという報告動画の中で明らかに事務所に残る2人より辞める3人の方がお辞儀の角度が浅く鎮痛な面持ちだったことからスマップの時と同じことが起きているとこれまでも騒ぎになってきました。今回の鈴木氏の小説を事実だと捉えたキンプリファン通称ティアラ は、やはり脱退メンバーは思ってもいないことを言わされているだけという憶測は正しかった。と SNS で主張。ジャニーズ事務所への批判を加速させています。関係者。SNS 上では、鈴木氏の小説がたちまち話題になり、鈴木修 さ, さんの繰り返されてはならない、は金プリのことだよね。 当時スマップの謝罪シーンを見て本当にお葬式みたいで言わされてる感すごくて怖いと思った。金プリの FC 動画も違和感すごかったけど同じような背景があるのかも。金プリの件があったタイミングで鈴木よさむが小説イコール暴露を書いたのは偶然ではない気がする。確実に何かを狙ってる。と騒ぎは大きくなる一方だ。 違和感残る、ファンクラブ限定の脱退報告動画。ただ、ティアラはスマップ解散騒動とキンプリの状況を重ねながらも、ある違いを指摘している、と前でアイドル誌の記者は続ける。スマップ解散騒動時の生放送と違い、キンプリの報告動画はファンクラブ限定でした。 ティアラの憶測ですが、スマップの謝罪が公開処刑と呼ばれたことで事務所は同じ話立ちを踏まないため、世間一般に広く公開するのではなく、一部のファンの実が見られる形にしたのではと疑い始めています。スマップへの時よりも世間にその酷さが伝わってないとティアラは憤っているようです。 一方で事務所批判を加速させるティアラに対し、継承を鳴らす他のジャニーズファンもいる。ティアラたちが鈴木よさむの小説みたいなのかって読んで涙しましたみたいなツイートしてるの見てやばい。キンプリたんたくさんいるし、そういう陰謀論的なのにハマる年齢の人も多くて不安だ。暴走どころじゃなくなる。 デーマ記事や陰謀論を盾にして何は男子のこと何でも言っていいと思ってないマジでやめてほしい。キンプリのティアラさん、3人になったせいですまで言う、アンディーグループの一人だけのファンでタメンバーをけなす、人みたいなのが大量発生してよりスマップにまで絡んできて、本当にうざい。鈴木要さむ氏の小説のせいだわ。キンプリの分裂を阻止しようとする一部の暴走ティアラ。